今のシャミ子には色々と情報が足りないみたいだからネット環境を整えようシャミ子ついにアカウント取ったのねはい取りましたシャミ子夜は温泉行きたい